戦士たちあがれひとつになれ「うげつは暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるささいばのラビスキー」「未来を信じてていつまでもな ワープアウししましたサイバトロン宇宙船「ガンホーはここ資源惑星 P0908 に。 アアンゴルモアカプセルの反応を検知し探索を開始しようとしていたなんだよあの星穴だらけじゃねえかかつて別の星系の文明人たちがこの惑星からありとあらゆる鉱物資源を採掘したためにあのような形になったようです本当にこんなところにアンゴルモアカプセルはあんのかよええ多分多分ずいぶん頼りない言い方だな この資源惑星は内部に複雑なトンネルが張り巡らされていてアンゴルモアカプセルの反応も微弱にしか検知できないんですそんじゃ行ってみたら無駄足だったなんてこともあんのかよ仕方ないよねそれも任務だからちゃ、冗談じゃねえぜビッグゴンボイ大変ですどうした衛星軌道にデストロン艦ダイナソーがなんだってん 迷路の中の決闘おい、セイバーバックの様子はどうなんだまだ連絡はないね。やはり、あいつ一人で行かせなければよかったですな。俺が行けばこんなことはなかったんだが。よく言うぜ。うまく口車に乗せて、セイバーバック一人で行かせたくせによ。<笑>こちら、セイバーバックやったぜアングルマカプセルを見つけた おお、その輝きはまさしく偉いぞ、セイバーマクさすがは俺が見込んだだけのことはある今、応援に出る応援冗談じゃない今回の作戦は最初から最後まで俺一人でやるから美しいんだ誰も来るんじゃないぞ言っとくけどあいつがアングルマーカプセルを持ってる以上転送はできないからねどうします仕方あるまい あいつのきにやらせろ現在敵レーダー探索範囲外を迂回中レーダー遮蔽装置作動まだ気づかれてはいないようだなやられました完全に先回りされた様子ですビッグコンボイここは諦めて他を探索しましょうそうはいかんもしデストロンのやつらにアンゴルマーカプセルが渡ったらどんなことになるかお前たちもよく知ってるはずだろう そうでしょうけどよかったじゃねえかブレイク何がアンゴルモアカプセルがある以上無駄足を踏まなくて済みそうだぜ気に入らねえ言い方だビッグコンボイ効果班を編成しますうんブレイクコラーだそれにスタンピーえ僕もですか行くのは構わねえがおめえに命令されんのはごめんだよ大体いいてめえが行かねえってのが気に入らねえな そんなに戦場の最前線に立つのが怖いのかそうじゃないこのガンホーの防御を手薄にするとせっかく今まで集めたアンゴルマーカプセルを奪われてしまう可能性があるからじゃないかだけどないやなかなかいい人選だぞロングラック。その3名は資源惑星 P0908 に向え。これは私の命令だ。ヤクサ<笑> <笑>でも、やっぱり僕は残ったほうがいいんじゃないでしょうか敵艦の動きとか見張っていられるしその優秀な探索能力をアンゴルモアカプセルの探索に使ってほしいんだ頼むぞスタンピーイエスしゃいっけ おいスタンピー早く始めろえ何を何をじゃねえよアンゴルモアカプセルの位置を確認して一番の近道を割り出すんだよあはいはいい移動してるきっとデストロンですふん<笑>やっぱりか腕が鳴るぜ、はあ くそどこが出口か分からなくなってしまったぞ美しくないなおいどうしたんだセイバーバック早く戻ってこいうるさい俺がいつ戻ろうと俺の勝手だ忠告しておくがサイバトロンの奴らが現れる可能性があるんだマグマトロン様も随分心配していらっしゃるうるは俺のだ<笑>お前が心配なのは俺じゃなくこいつの方だろう どこ行くんだアンゴルモアカプセルの反応はこの下だぞ分かってますでも下に行くためには大きく迂回しないとダメなんです<笑>そんなことはないさついてこいなるほどその手があったが少しは頭使えよだったら僕の探査能力なんて必要ないじゃないか危険な思いして文句まで言われてちっとも来た意味がないよね だいたいさ。ここは火薬庫だったのか。まさか中身は入ってないだろうな。なんてこった。まるまる残ってやがる。き貴様ら。<笑> やっと会えたぜおやおや、たった一人たは驚きだなおいイントクラ、ここは鍵厳金だぞくだらねえ言い逃れをするな本当だってばブレイクあいつの言ってることは本当ですよ何？これあなちょっと待て あれ、これは。ああ。ああ。ああ。にい。肉きサイバトロンどもが。おい。今こちらで爆発を確認したぞ。な、なんでもない。気にするな。なんでもないだと。サイバトロンの奴らが現れたんだよ。だが心配はいらん。 俺一人で必ず撃退してみせるおいアンゴルモアカプセルは無事なんだろうな当然だ通信終わり お, おい<笑>絶対取り戻してみせるおいスタンピーこっちの方にアンゴルモアカプセルが飛んできただろ え, えええどこだよおいえっとあのあそこにやれやれまたトンネル迷路に逆戻りか どうしてちゃんと取り押さえてなかったんだよんなこと言ったってまあいい、行くぞ あ, あ, あ待ってくださいねえ、僕はもう必要ないでしょ足手まといになるし…ほらだよ、やっこさん拗ねてるぜああ、そのようだな<笑><笑>そんなんじゃないですよお前が必要なんだよ、スタンピーほら、一緒に来いど、どうして 惑星を挟んでダイナソワと同スピードで移動しているためまだ気づかれてはいないようですけど時間の問題なんだな探知される恐れがありますから通信はできませんがなんだ心配ですねいやそうでもないこれでも私は部下を信じる方でなう、はあは 少し落ち着けがえた後しかし奴はセイバーバックは遅すぎるとは思いませんかちなみにあいつは今アンゴルマーカプセルを持ってないよ戦争は可能だけどどうする本当かピーナビあたしのことはジョセフィーヌとお呼びうんジョセフィーヌ今のところ回収の必要はない今回は最後までセイバーバックに任せるんだいいなあいよ<笑>なんてマヌケな野郎だ なんて、てついてないな日日だ、今日は俺の完璧に美しい姿がこんなになっちまって絶対あいつらを許さねえぞくそ、なんて暑さだ飛んでいけば早いんでしょうけどあのマグマの上を飛ぶのか 俺はバスだいつ噴火するか分からねえだったらこれ以上は僕たちじゃ無理ですよだらしねえぞもう少しだ頑張れよこれはいいよな熱いところが得意だからよついでにマグマに飛び込んでひとっ風呂浴びていくかバカ野郎俺だってあのマグマに落ちたらひとたまりもねえっつうのうん冗談に決まってんだろくだらねえ冗談だ ふ二人ともよくこんな状況でそんな話をしてられますねたくあた大変ですデストロンの反応があります何どこだ上ですいたな<笑>今目に物見せてやるぞ よし、計算通りだなんだやろう崖崩れ起こしやがった二人とも急げわ、わかってますこらえたブレイトまで離すなよも、もちろんです重い<笑> 二人とも目を覚ましてくださいリザーバー 悪運の強いやつらだ二人ともすいませんおかげでおっと礼なんか言うなよ俺たちにも礼を言わしてやのかそんなつもりはないですよでもじゃあいいじゃねえかお互い様っつうことでよほらカプセルを取りに行くぞやりやり<音声>よーし早く帰ってシャワーでも浴びようぜ あ, あそうだなスタンピ周囲にヤツの気配は今のところ反応なしです頼むぜお前だけが頼りなんだからよえコラーダ今ブレイクは何て言った聞いてなかったのかいやそうじゃないけどブレイクがあんなこと言うのは珍しいからなんか変なもんでも食ったんだろあんたは相変わらずだねコラーダ<笑> 褒め言葉として受け取っておくよ本当にこっちでいいのか多分さっきのショックでおめえのナビゲートシステムが壊れてるってことはないよなそんなに信用できませんか この鼻は間違いねぇセーバーバックだぜブレイク変身コラーナ変身スタンピー変身待って一つじゃありませんよ何？にくそどれが本物だスタンピーアンゴルモアカプセルをしっかり持ってろよま、任せてください っ<笑>アンゴルモアカプセルは確かにもらった こんなところに、こんな穴があったのかよ追うぞああおっと、言い忘れていたことがあった、うん、ああ貴様らは、ここで生き埋めだええしまった逃げ場はないぜどうするこっちです早くああ何をしてるんです早く僕を信じてはずだよ うまくいったアンゴルモアカプセルのほかにサイバトロン3人も始末したっていうおまけ付きだこりゃあ出世昇進は間違いなしだぜ待ちやがれアンゴルモアカプセルはてめえらに渡さねえ し, しつっこい奴らだ余裕で追いつくよ 頑張って、二人ともええー、今日はいつもの調子が出ないぜバカをまともに食らいすぎたか待てよほらもう少しだ何、うん、だ散々あちこちを爆破したからこの腰のマグマが活発化しちまったんだスタンピーが危ねえあいつは今飛べないんだ 僕のことはいいです二人とも早くセーバーバッグ追ってくださいうざけんおめが死んだら、夢見が悪くて仕方ねえだろ俺たちはまだ、おめえに借りを作ったままなんだよ<笑><笑>仲良く地獄に落ちるがいいやブレイク、こら トモネほらよ早く捕まれそれでアンゴルモアカプセルはデストロンに奪われてしまったんだな申し訳ありません 二人は悪くないんです二人とも僕を助けるために言い訳はいい失敗は失敗だ奴らにアングルマーカプセルを渡すということは全宇宙に危機を招くことと同等なんだぞはい覚悟はできてます完璧に俺たちのミスですからそんな悪いのは僕です しかし任務も大切だが仲間を思う気持ちはもっと大切だお前たちの友情は宇宙のどんな物質よりも重いかもしれん<笑>よしお前らの友情に免じてアングルマーカプセルを奪還されたミスは腕立て伏せ100回で償えビッグコンボイ始めろイエスサービッグコンボイ 少々余るのでは本当にそう思うか、ええ、私もだどうだこれがアンゴルマカプセルだぜ<笑>何を得意になってるこんな簡単な任務に何時間もかけよってだからサイバトロンの奴らが邪魔しに来たんだよあんなこと言ってるけど本当なのか ガンホーがこの星に来た痕跡はないねそんなはだないセバーバークまたこんなことがあったら二度と許さんぞマグマトロン様まで<笑>哀あわれな<笑>こんな美しくない任務はもうごめんだ発進じ備、完了しましたよし次のアンゴルモアカプセルを目指して出発発ぱ ナビブラックホールです一度吸い込まれてしまったらおしまいですしかしそこにアンゴルマーカプセルがある限り回収しなければならないそんなこと言ってもああ吸い込まれる超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第8話ブラックホールの危機ナビ緊急脱出だ